どうもちのパイセ ン, とケンリートゲンデーとマスター今回やってくるのはねメカシャンバラやりましょう<笑>でもねまあ剣がないんでね、うん、剣がないんでまあなかったらそうですねまあ自分で作るしかないんですね、はい、今回ね新聞で、えーまあ、自分たちでね作ったやつでやってます

新聞でね、自分たち使ってはいえあ、はいじゃあ作りまーすこいつ最弱決定だもう男の子やな。

か、すごいなち<笑><笑>あね<ー><笑><笑><笑>、ケンティーのを修復して俺がまっすぐに仕上げた。

だすごいちょっと待っもう全然 う, ね<笑>うん<笑>あじゃあこれ1回戦目これ2週目いやあの2回戦やんない大難関続いてましたあオッケーもうだってあの、俺らはどっちがないからね武器が固まるよ<笑>もうすぐになったかなったかここ全然弱いということでね作り終わりましたそれぞれ一人ずつ刀紹介していくからまずまっすぐからオッケー

単純なの刀ですで、はいこんな感じですねさやつきってのがいいよねこれああですよね純粋な一刀流、まあ、俺はねこれですね<笑><おー><笑>こちら身長と同じぐらいの刀、うん、もう刀まああれですねあの、某世界最強の剣士とまあ黒糖を切るあーあー黒糖ひるでいう俺のやつ<笑>某世界最強剣士のやつを

オマーージュ、コク俺俺俺のやつじゃああ、名名前、名前ホ、はい、ですおお<笑><何本><笑>それひねねりなかったなかかかかっっ、たいんう一番強だってこの大きさからして最強だもんね、確かに俺のまず確かに大きさ松本、ね。振りかぶったときにさ、これほら、あ、待って、中の棒が割れて<笑><笑>中の棒が曲がった。<笑>

これもう天井ついちゃうもんこれ、えー。中の棒がね、その長すぎて曲がった。頂点まで行ってこい。いやだせ<笑>いやついよてないで。まあ僕はですね、その和道一文字をやったんですけど、<笑>あのこの入れるやつを競争天下な。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>どこ絶対<笑>どこら辺が和道一文字なの？つばですね。

あ, あ, まあまあ、丸 い, っていでも刀は多分ほとんど<笑>ほとんど詰まる<笑>おまあ、和道一文字との共通点は刀かはいあ、はい、まあそれですっすね強いなさっきから強いて言うならあの、和道一文字ということで、ね、今回はこれで、ね、やっていきますじゃあもう明確にルールとして、はい、ちゃんとこう振り回すとかなしでちゃんと振り下ろす状態でこう頭に当たったら、はい、マイケです、ねはい、で1人ライフ2個あじでもむやみやたらに振りますの、ね、そう振りますのしなしなっ

どうね、やってみまましょう行きますんんなでじゃあ<笑>こっちでかすぎてさ。<笑><笑>

<笑>どこどこのやってんのえお<音楽>お前前ややっっっっててて、てるるん暴れれ、れれれすぎだい<笑> 待, って待って後ろからあれ開からあない取取取た、取れた、取れた

俺さ、なんか一人だけ全然体側に加わってなかったお前さん動きの加減があるやんさすがに俺ここら辺でさどこで暴れてるんだか こ, こ, こういうこといないからさいや<笑>お前わかるやんさすがに動きの加減ぐらいはどっちを回ってどっちがどっちだかわかんないなちょっとおもろトラブル発生に<笑>まあすいませんそれだけでき面白かった<笑>申し訳ないはいじゃあもう一回目が見ちゃうと目が見ちゃうと目が見ちゃうと目が見もゃうと誰も当たってないね

ちゃんと正直に言ってよよ、そうだあの、のこれはねいんいっついたででいたつ、はいいはです。エ

I'm gonna get out of my...

っっっったたたたたたたたたた誰当てたの誰当当当当ててケケか俺俺俺ない俺俺が当たったんだケティと俺マイナス1か当たった。

一回な誰俺さ、めっちゃパイセント接触してないの

俺俺脱落っすわ俺動き回ってたのじゃあちょっと二人で決着つけて鴨騒ぎ鴨騒ぎ2人と物理にしてじゃあ鴨騒ぎちゃんと振りかぶって。

<笑>クリーンった、クリンえ、え、いいいいてよマス一回もってないってない強骨出てきた骨。<笑>

あなたやばい な, あだ な, たじゃないさっきからうわマジかみんな終わったあけどなってるお前もともと変わんないなもともと似合うかった 言, てない言いますわここだけ<笑>投げたいご<笑>ごめんごめん<笑>んこしない<笑>えでマジ で, マジで引きちぎれてる俺の本当は。<笑>あんま変わりない

ななんか面白くないい<笑>ケだだけ変わりやってこ、まあ、これれはあこれ、ね、これは大大事事事故ですねカカメメララやってるな。

うわっこれ印象ですねうわ<笑> 1, 万ぐらい<笑><笑><笑>えあなんであみません、誰の武器が一番かっこよかったか、ちょっとみんなコメント欄に書いて。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。せーのささはい、はい